私の生まれ育った神戸はとても美しい町でした私のうちは神戸の隣芦屋アアにあります。 私の両親は子供の頃の病気が原因で耳が聞こえません。 お父ちゃん大好き<笑>だから両親とは手話で話をします分かってるって明日学校で友達に見せる約束してんねん<笑>お姉ちゃんおやすみおやすみっか 私はまだ自分が一体何をすべきなのか気アハハハごめん。<笑> まだまだ甘いわねはあ戦いも長引くと体もボロボロだよ<笑>そんな時はなおきうが一番んじゃ誰なんかドカンとかんうぶったわ<笑>もぐさって結構重いんだねだい第一問これは何 残念コンセントでしたでは第2問これは 4丁目の佐藤さんとか全滅やでかわいそうにあんな、今夜12時に震度中のこっつい大地震来るらしいでああわしも聞いたも、ほなんやろかさあ、地震直後は正しい情報が全く伝わらんかったんですそのため人々はますます不安を募らせていったんですあああま た, あった、揺げられた あっようお母さんに知らせたあかん お母さんには全然何も聞こえへんねやさかお姉ちゃん待って<笑>お姉ちゃんのほ<笑>ごめんごめん忘れとった<笑><笑><笑>なん何やろや、ね、その時なんか嫌な予感がしたのでしたい す, い、ね、すいません通してください いや な, なんとかせんとでもまるで金縛りにやったように声も出なければ体も動かないんですそこは倉庫の入り口なんや中のスコップとかバケツだらなあかんねんぞお前何べん言うたらわかるんじゃどうしてもドカエンチュンやったらな力ずくでもドカしたるぞつけ上がりやがってボケヤケヤケ！ こっちおいで。 お腹とき<笑>これ食べ<笑>泣いたカラスがもう笑ったほんまにナオミは現金なんやから<笑>ありがとうおばさんえー、えん、ー、よええんよそれよりかご両親とも耳が不自由やと大変やなんか困ったことあったら言うてねありがとうおばさんなんか困ったことがあったら 言うてって生まれて今日ほど人の親切が温かく心にしみたことはありませんでした私たちが小学校へ避難してから5日が過ぎましたここの生活にも少しは慣れてきましたが水道が止まっているので不自由には変わりありません 大丈夫へぇ、キさんはわざわざ東京からボランティアに来てくれたんですかええ日本中から救援物資を送ってくれたり、ボランティアの人が助けに来てくれはるしこっちもしょんぼりせんと、頑張らんとあかんねうん、その通り<笑><笑><笑> はあ、お茶ちし<笑>お水どこに置くのキヨコさんが手伝ってくれはったんよあれ手話ええ片手でお母さんよくわかったねそれはね電話をかける時片手しか使われへんから自然に覚えてん 一部を妹あみも3歳ぐらいの時から手話を覚えてねへ<笑>、えー、すごい3歳からやっぱり親子なのね片手で気持ちが通じるなんて素晴らしいわ世の中にはちゃんと言葉が話せるのに喧嘩や誤解したりして心の通じない人も多いのに理栄子ちゃんは素晴らしい娘さんですねはい ディエコはこの地震で一回りも大きくなったようで頼もしいですえそんなこと言いにくいわ何お父さんは何ておっしゃったの<笑>こんな立派な娘に育ってくれて娘は私たちの宝です るとはみんんなで助け合わんとうちらのお父さんもお母さんもみんなに助けてもらってるんやし人に対してこんなに優しい気持ちになれた自分に驚きました新しい自分の発見でした慣れない避難所の生活でみんな疲れや不満が溜まっていったのでした 何かでけへんやろか アハハハハ みんなこま っ, ったとき<笑><笑><笑>はおたがいさまだ いつもありがとう8日間の避難所生活を送った私たち一家は自宅に戻ることになりました の焼き屋とそっくりやわ地震でひどい目に遭うたんは人間だけやないんやなよよ元気か 私のお父さんお母さんは全く耳が聞こえませんそして言葉を喋ることもできません友達や近所の子に「あんたのお父さんお母さんはどうして話せないの?」と聞かれるのがとても嫌でしたそれは今まで自分がお父さんお母さんのことを恥ずかしいと思っていたからでも今はそんな風に考える自分の方がとても恥ずかしいと思います ん聞こえないこと話せないこと考えたことありますか生活するときに話せない聞こえないことがどんなに大変か想像したことありますかあお姉ちゃんやあれの姉ちゃんだ今来てくれたのが私のお母さんです私は妹の直美です よろしく<笑>私もお父さんとお母さんのように耳が聞こえないこと話さないことがどんなに不自由なのかをあの1月17日の朝神戸を襲った地震が起きるまでよく理解していませんでした質問にも答えられず 食料の配給のアナウンスも聞けないんですお母さんが日常生活でどんな思いでいたのかを今度の大地震が私に教えてくれたんですボケ であったかそれでもいつもいつも優しいお母さんそして毎日毎日一生懸命頑張っているお父さんいつも明るい笑顔を絶やさないそれが私の両親です<笑>お母ちゃん赤なってる<笑>私は知りました 地震の時、一番強かった人あの朝突然襲ってきた激しい揺れと今まで味わったことない恐怖何が起こったのか分からず私と妹は布団の中で震えてるだけでした。 の恐怖の中で怪我を受けながらも私たちを心配して助けに来てくれたんはそれはお母さんです私は今までに両親が泣いたとこを見たことがありません今回の震災で一番悲しいのはお母さんなのにお母さん泣いとるやんか。 私たちの前では、一生懸命。涙をこらえている。私や妹、元気づけようと。いつも明るく笑ってる。そんな両親を、私は、誇りに思います。い<笑>つ<笑>も、お母ちゃん、誇りに思うで。 そしてこの地震を通して人の心の温かさも知りました全国の皆さんが私らのためにたくさんの援助そしてボランティア活動をしてくれましたそうした温かい心に触れ今日からすぐに自分の両親のような困っている人々のために役に立つそんな人間になりたいと思います を受けて神戸はきっと近い将来元の美しい街に生まれ変わることでしょう君たちもいつ来るかわからない大地震に心の準備を忘れないでねやっほー非常持ち出しリュックを各部屋にラジオ食料水懐中電灯一人一個家具が倒れないようにしておこう。 家族の集合場所ををををををてててておおこうううう火器などを備えにには水を張っっくああ、あず、ま、ず災ぐまちいい身しししりそれじゃあまたテレビゲームであおうね